ここには花が咲いている」「愛の花が咲いている」「いくら摘んでも花は尽きない」「どこに?」 そこにあるの愛のその」ふたり「二人二人だけの愛のその」「そこには夢があふれてる」 愛の夢が溢れてる眠る二人。 愛の祖母。そこにはいつも歌う。 だけ愛し合ってる二人だけちょうどアダムといるのよう。 どこにあるの愛の空二人二人だけの愛の空